えっ、ー、とねあの12月も入りましてね、はい、寒さもだんだん寒くなってきてあの新拍の曲付け強い仕事をこれからできますんでねそれをこの木でやっていこうかなと思いますきつい模様をつけていきますんで、はい、今回はこれは先ほど掃除を掃除してす、ね、しますし、ね、もともとはもっとね葉っぱいっぱい生えてる状況だったんですけど、はい、掃除をして。 えー、まあこの状態とで先生あのこの間、うん、お話ししていただいた針金の た, たみ込み方を、うん、今日紹介してほしくて、うんうんうん、あこういうねう針金ありますよね、はい、これをこう一回こうオーム型こう作りますオームページこれ枝だと思ってください、うん、針金が枝だと思ってください、ね、これ枝ですよ か, かなりこう九十度以上ここ曲がりますかねはいこれはオーム型でこれをですねもう一曲作けるこれ こ, れこう押さえてこういうこれ反対側ちょっともう一回やってみますねこれが今度はこれ下側きましたからねでこれをこれこう二つ持ってここでやってそうすとこういう模様でここでこうねじり入れてもいいですこ れ, これだけの模様ができますかね。立体的な。そう。 運用ができる。この木でこれができるかどうかわかんないけどできたらこれやってみますこの木でこ、はい、れをやるとやっぱ手だとこの周りはできな い, いす、ね、手じゃこれできない手でやってみましょうかこれできないこともないけど、ね、これやわらかいたらね針金<笑>、まあ、ならね針金アルミ線だからそ、うん、そ う, そ う, そう真ん中からこうこうやこうやってやるんですよやっとことかだと。とかだやっうだとね この角度はね鋭角につけないんですよ。かくってこれだと横から見るとここが丸でしょこれはこれがこのやっとこでやるとここがね角度かくってこう R がついてる角度じゃなくてかくってこうそういう角度ですけど、うん、こういう畳み方、はい、そう私ちょっと力もなくなってきたのでね<笑><笑>こうやっとこう使うようにしてますなるほど。でこれ針金、ね、かけてきます 今回はだからこの木をどんだけちっちゃくできるか、うん、っていうことですね、うん。ちょっと木にかなり負担かかるけど、うん、今回やってみます。 はは喧嘩してていいまます。す、ね、太めの羽が、ね、かかってきますからね、はい。あんまり面白い木でそうだっね。ちょっと あの盆栽になるかなっていう木ではないですよ ね, うすよねこれねだからこれ ど, のどこまでこう小さく模様がつけられるかっていうのはそうです ね, そうですね素材の救済じゃないけどうこういうのでもちょっと作れるっていうのがなんとかできたらいいな。 ここに針金が当たってないとここ。 曲げた時、折れちゃいますからね。はい、必ず曲げたいところのこ、うん、背中に針金がくるように持ってきます。この間で曲げたら、こう折れますから、うんはい。これ、あの、こう当たってるんで、ここで保護されてますんでね。でね、ちょっと木が硬い場合はね、うん、こう少し揉んであるといいんですよ。こうむ。うん。少し柔らかくなるか。これで、あの、この揉まないと、これ。 こ, こ, このぐらい緩くなあの曲がらないですからね、はい、あの針金でも巻いた方向に締めていください逆にこうねじっていくと緩んできますから、はい、巻いた方向にこうおむが作っていきます、うん、ちょっとこれ邪魔なんで見ちゃうかな出た、はい、なってるでしょこれ、ね、これをこっちへ曲げるかな、はい、こっちは自然だと思うこれをこっちのこの両方持ちをそこに、はい、両方持ってで 下を固定して、うん、でこう曲げて、うん、こういう模様。これはね、やっとこう入れるときに、うん、こんな長さっていうか変えてもいいんですよ。こ, こっちがこう曲って上がるぐらいにして、こっちが下がってこっちが上がるようなそういう角度で持ってきてもいいです、うん、これが、こういう角度。斜めに。うん。 そう、だ斜めで、はい、もう一回やると、ここはい、ここが、今、こうついてる、はいここ九十度に曲げる以上に、はいはい、これを、はいはい、そして、ここを締めると、オウム型になるはずああ、なりました、はい、で今度は、あの反対側曲げてみようか こっちはい。はい。はったがに分けてやつ。はあ、はあ。なるほど。こんだけ縮まってんですよ。あ、うんうん、ちょっとここが、後ろとこう一着線になってから、ちょっとこう角度変えてもいいですけどね。うねこうやってみると、こっちは一つになっちゃってますね。 これをこう全体にやっていってみると。かなり締まってきます。迂闊で見ますか、うん。ちょっと太いからか、うん。今ここまで曲げて。今、う、度、ん、こ, こ, こっち返してきますからね、これ。はいはい、ここで。 まだ大丈夫ですこれを反対側にこうひねっていきますでここで重がって作っていきます。 ここで切り替えします。はい、今こう九十度以上曲げたけど、うん、全然裂けて割れても何もないでしょうす、ね。これここまで曲がりますかね太いところはちょっと気をつけた方がいいけど、はい、ここ細いところはここまで曲げられるんです、ねうんうん、今のうちでここに折り返しますこれ。 ちょっと避けたこてこても、だいいいた半分ついてるら大丈夫ですすかららだだったらなるほどったた薬は塗塗方がいいでよよねねうん、なくても大丈夫ここはられにるこれ、決めてなかった、ね、<笑><笑>決め る, か曲げることばっ か, りかなこっち流れ、ここに流してここうん。 もうちょっとこれだ太いとフォーム型はちょっと無理かもわかんないんで普通に曲げてきますこれひねるときね必ず巻いた方向にひねっていかないと これ針金効かないですかね。ね、はい、折れますから逆にやっちゃうと、はい、これでねあのねじり少し入れとけば、はい、あ, のあとでシャリつけてた時にねいいシャリがこう粘訂して上がってきますからね、うん、こ若いうちに必ずあのこうねじり入れといた方がいいですでがこが若いですから骨格を作るのが目的ですからね、うんうん、枝を作るんじゃなくて骨格骨組み作っていかないとなだから少しね 強い仕事になります。<笑>心配だと<音楽>。ちょっと太いかなっていうぐらいの針尾なのがいいですない、うん<音楽>。今ねこれ見ると、かくって曲かったところないんですよ。うん どっか一箇所ぐらい作 う, ん、そうああこことか、ね、あれ<音楽>よっこいですあ こ, こっちへとこういうとこで、ね。こ ここで こ, こを作っここっっ、ね、ここっててまますすかかうやねここっと真っ赤になった、うん、かったそれから口を、うん、ここがダメか。 でこれでちょっと細かい針金は今回かけないで。 ちょっとね先手を切るだけでもなんかこう形が見えてきますからねこれ、はい、ん, んとなく方向性はついてきたかなっていう、うん、そうですね、うん、ただやっぱりねちょっとここだねここがねこれね、うん、後でこれ後で思いっきり曲げるかこれ<笑>後で入れてねこれかっこ悪 い, い, い,、ねうん、いやこれいやあの 曲, 曲げ方<笑>ここが一番わかりやすいです、ねうん、そう。 この辺が一番よくついてるから。一箇所ね、あ、これ避けたとこあるけど。うん、避けたの、一箇所だけ、はい。ここだけ。どこだけ。ここはね、全然あの、もう傷ついてないから。大丈夫そうで、ん、す。だから、今、今の時期は、もう十二月入ったんで、うん。このぐらい強い仕事やっていいです。はい、ちょっと、あの、不安だったら、下の方ね、少し、あんまり強いのやんないで。残しとくかな、はい。なるほど。 今回はこんな感じで、で畳み込み込の方法とコツですか、ね。だから心拍だけじゃなくても五葉松とかはねこの方法でちっちゃくこう伸 び,、まあ、伸びしたやつは縮めてい、うんうん、ち, ょちょっとねこんだけ強いことはできないと思うけどね心拍だからこれできるけど。 ゴヨ松はちょっとこな感じで小さくできますよ、うん、動画でした。こらそうそうここね。い<笑>て。これ土へどかしてさ、はい、で上げてからこう曲げてみようか。今の時期。 最適な曲付けの時期ですからね。あのちょっときついかなっていうぐらいやってたわけです。はい、で不安があったら下の方だけちょっと残せるような感で、ね。わかりました。あの絵一本あれば盆栽になりますからね。わかりました。畳み込みの動画でした、はい。はい、ありがとうございましでねあとね あ, たたあ違うもう一つね<笑><笑>例えばねあのこうヒョロヒョロってした長い木で、はい、あの全然模様が付いてないやつ、はいはい、それをこういうふうにね。 模様をつけていってもいいんですよ、こういうに、うんうん。これが一本でこうこ う, こ う, こう横にこう伸びてる木とか。文、うん、人みたいなことですね。文人を例えば横にした場合。ちょっと斜めでもいい。はいはいはい、そうすると、こういう細かい模様を何箇所も作って。いく。これかっこいいんですよ、ここの模様実体でそ。そうそ う, そう、うんね、これわかるかな。こういうのって、ね、何個色、ここずっと作れたか。こういうのっこれ一本でね。そう、もうこれだけで。 立体的なマネの作り方です。うん、ということで、はい、ありがとうございます。はい<笑>